松田翔太の登場に歓喜も、さすがに老けた自習最終回の、花のち晴れ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。同明字、花沢に続き登場した西門。花より、男子以来10年ぶりの登場にネットでは歓喜とさすがに老けたの、声。 ジャニオタレキ30年ライター、南新関ヶ原です。サッカー日本代表のコロンビア戦のロウ裏番組として、花の千晴れ、第10話が放送されました。通常なら10話で最終回となるドラマが多い中、花の千晴れは10話では終わらず、次回の11話が最終回となります。 四角西門登場に反感期な第10話第10話のあらすじはこんな感じ。音すぎ、咲花を巡り合いとプライドをかけた武道対決に挑むことになった、晴平野氏陽と天馬中川、大使。二人の決闘についてシーゴも知ることになるが、晴れの勝利を信じておらず、音はそんな4人に勝つを入れる。圧倒的に不利な晴れに、F4 の西門。 松田翔太が給料の極意を指南することに、晴れとの稽古中、練習場にやってきた夫と天馬。彼らが交わす言葉から、西門はかつての道名字たちを思い出し、そんな中、天馬の父の事業を拡大に伴い、夫の父誠、反町隆を化粧部門に迎えることになり、雪江、菊池桃子は喜ぶ。そしてリ恵 高岡崎は、江戸川家が三人で暮らす家を手配。さらには、夫と天馬の結婚式を夫の誕生日にあげようと言い出す、花の千晴公式サイトより一部引用。四角父親の狙いとは天馬が晴れの自宅に乗り込んで、特っみ合いの喧嘩をしているところに晴れの父、老藤健一が登場し、晴れと天馬に武道対決をしないかと提案します。 息子の勝ち目がなさそうな対決をなぜ彼は進めたのか。実は晴れと社長令嬢のメグリン、イーデ・マリエを結婚させてビジネスを拡大したいと考えていたのです。晴れが対決に負けたらスイスに留学しろと命令します。天馬に負けて弱っているところでメグリンと婚約し、そのまま海外に行かせる。夫と離れることができればメグリンとの婚約もうまくいく。 これが父の計画でした。この流れを見た視聴者が、対決に勝った天は音が降ってスイスに行く晴れを空港まで追いかける。そして続編で晴れがサングラスかけて帰国する流れだよね。最終回で晴れと音のキスはまだそうすぎる。続編でお願いします。原作の漫画も連載続いてるしこれは続編あり、そう、といった声が上がりました。 動画配信が好調でれば TBS も続編を検討しているかもしれません。四角松田翔太登場もファン、さすがに吹けたそして C5 メンバーはそれぞれのコネを使って晴れにぶどうの一流トレーナーをつけていきます。弓道の先生は F4 の西門、松田翔太が引き受けてくれることになりました。 旧道着を半分脱いで弓を弾いたり、夫に壁ドンしたりする西門。これを見た視聴者からは、かっこいい。簡単ふ。でもさすがに老けたなぁ。10代20代前半のキャストが多いからどうしても法令線目立つ。大人の色気がある。などの声が上がりました。四角平野くんは筋肉だけじゃない。お尻も可愛い。 そして晴れは武道対決に向けて急にトレーニングを始め筋肉痛になります。学校の階段を登るときも腰カのようにガクガクブルブル。階段を登り終わった後、踊り場では転がります。それを見た平野ファン、30代女性会社員は筋肉痛で倒れたシーンの平野くんのプリッとしたお尻が良かった。 筋肉や胸板の厚さが目立ちますが、実はファンの間では大きいお尻が好きという人も多い平野くん。最終回の決闘シーンでお尻が目立つカットはあるのか楽しみです。これまでに配信した花のち晴れ記事一覧はこちら。うん、調べへドラマ反乱し、関ヶ原、イラスト、ミカ五郎。